皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2023年4月4日、今月の天の日は、福の神祭りという予告がされました。それに伴い、冒険者の広場で、福の神メダル3枚が配布されています。これは全キャラ受け取れる仕様ですので、忘れないうちに全キャラで受け取っておきましょう。 さて、先日の動画で北枕がどうとか言っていましたが、よく考えたら、お庭のベッドも逆向きに置いてあったのでした。これを北枕にしようとすると、こうなります。このまま寝転がろうとしても、操作を受け付けてくれません。つまり、抜本的なハウジング計画の見直しが必要になるということです。寝転がる動作のおかげで、ベッドの向きが反強制になっているのは、なんだかアレな感じがします。 そんなわけで、久々にティア10に行ってアイディアをもらってくることにしました。今回も色々驚かされる内装になっていました。しかし、1階に力を入れすぎたせいで、2階と3階がすっからかんになっているのが、とても荒れな感じがします。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。